山下智久の連ドラ主演報道に枠裏で、キング・アンド・オブ・ス・ヒラ紫仕様の黒詐欺主演情報が物議、山 P への嫌がらせご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。10月27日、ニュースサイト。 フミハルオンラインが昨年10月にジャニーズ事務所を退所した山下智久について2021年4月記念家 NHK の連続ドラマで主演を務めると報道。ネット上のファンはお祝いムードかと思いきや、フミハルには山下が過去に出演した作品の続編情報も掲載されており、そちらをめぐって不満の声も上がっている芸能ライター、ようだ。 記事によると山下が来年4月期に主演を務めることになったのは、ビッグコミック、小学館で連載中の人気漫画正直不動産作画大谷明氏、原安夏原武氏、客本ミーズの三つ氏の実写版。顧客や大屋などとの不動産トラブル、ライバル不動産会社との争いに正直営業で立ち向かう主人公を流す在地の物語です。山下といえば、 今年4月期放送の連ドラ、ドラゴン桜の続編にも声のみでゲスト出演していましたが、正直不動産はジャニーズ退場後初の地上波連ドラ主演となります。どう同報道に対しネット上のファンからは山 P 主演の新ドラマが見られるなんて嬉しい。 ジャニーズを辞めても地上波ドラマに出られてよかった山 P 本人からの情報解禁が楽しみといった喜びの声が寄せられている。一方で、ふみはる山下がジャニーズ在籍中の06年に主演を務めた連ドラ、クロサギ TBS の続編の制作が予定されていることもスクープ。作画を黒丸し、原案を正直不動産。 と、同じ夏原氏が手掛ける人気コミック、小学館が原作で、山下は詐欺師をターゲットにする詐欺師の主人公黒崎隆史郎を演じて好評を博し、08年には劇場版も公開されました。どうしかし、ふみはるによると来年制作予定の、 黒サギ続編の主演には、山下ではなく、ジャニーズの後輩にあたるキング・アンドプス・ヒラの仕様が内定しているというのだ。この情報を受けネット上には主演ドラマ内定を喜ぶ平野ファンも見られますが、山下ファンやその他ジャニーズファンからは、黒サギは山 P で見たいんだよな。山 P じゃないなら、黒サギ続編なんてなくていいよ。 ヤマピーの影のある感じが役にはまってたよね。く君はようって感じだから黒崎のイメージと違う現役ジャニーズが黒詐欺で主演するっていうのはジャニーズやめたヤマピーに対する嫌がらせとしか思えないといった不満が紛失しています。どう黒詐続編制作について現段階では TBS から公式発表はされていないため情報解禁を待とう。 と呼びかけるファンもいるが中には潮君が最近髪伸ばしてたのって、クロサギのためだったのかなとの推測も散見される。クロサギ続編が本当に平野主演で放送された、場合山下と比べられてしまうのは仕方ないにせ、予行引き発表前から山 P が良かったという声が溢れる現状に、平野は何を思うのだろうか